行きます行きますって<笑>あなたのチャンネルじゃないじゃんない<笑>はいどうもタロタロアげアげですジロですはいということで大事件が起きましたお何が起きたんでしょうか<笑>この前はい<笑>マジで使えねぇこと言っちゃう<笑>。大事件が起きましたえなんと 太郎さん実はですよこれ視聴者の皆さん分かんないと思うんですけども<笑>説明しますね。 あの2月ですね2月の終わりの方にタ、えー、郎ウグさんが僕の方に、えー、2月ちょっと遊びすぎたんで3月は遊びませんとそうですそうです来たんですよでそれであそっか分かったって言って今3月2日目です今日3月2ですなんと3月2日の朝にですねなんとタロウさんから LINE が来ましたよ。ごめんなさい女の子と飲み会しました」昨日 これは、はい、大事件でですよでも言、言い訳だけさせて言い訳だけ普通に大学のあのー、同級生とか留年して国家試験まだ受けれなかった人が、うん、今年受けて受かったからそのお祝いに 飲, みか飲んだんですよ、うん、わ俺がおごってあげるよみたいな感じで、うんうん、3人に、うん、そういうことです祝い酒 だ, だから許してほしいっていうなるほど、ね、それは。 わかりましたじゃあこれでこれさ〜今ちょっとさらすんでコーヒーを手に拾いなすで何を言ってるのいやだから何言っったあ熱いって言ったら許してあげる熱いって言ったら許してあげるじゃあじゃあじゃあじゃあじゃあ間違えた<笑> カ熱いって言わなかったらリアクションしなかったらカガマに無表情でいればいいってこ、うん、とねカはいあと、のー、<笑>何これどうしたんタロウカなにこれ手回しすぎた はい、ということで、はい、もうこれは本当にね、大事件なんですよ、今月は3月、初っぱなからもう破ってると、もうこれはもういけないなと、俺は、はいはい、はい、で昨日はいくら使ったんですか、もう1日で、はい、5万5 0 <笑>万0円、やばいよ、だって、<笑> 1日の夜だもんね、3月1組目は、もう3月始まりましたの日に飲んでるわけだからねそうなんですね。 結構ね、えぐい金額ですよ五万五千0 0円っていうのはカダジッカダ<笑>それでね、実はですよ、なんとカ、はい、今日と明日 も, もそれはどうしたんですかそれは、うん、今日はあの、ちょっと断りましたトなるほどねはい、ということでまあこれはね、ちょっとね、はい、もうこれ以上飲み続けたら、飲み歩いたら<笑>もう、お金に困るしカそうですねもう、性病なんじゃないかって、そ <笑>それは関係ないです、ね、何でホテル行ってる前提なのん、ね、でやってる前提なのえ え, え悪いえ悪いやこれだからもう、まあ、改めて整理しますともう3月はもう飲んじゃダメです、はい、であとまあね、まあ、これ以上したら何か罰を決めなきゃね<笑>はい<笑><笑>飲むたびに、まあ、ということで、はいじゃあね、太郎さんに氏名を預けたいと思います、はい、え3月 お酒の飲みは禁止。キッズ。はい、禁止です、これも。三月、三月は禁止。はい、キッズって言っても、二月の後半に自分で宣言したことを。ちゃんと今言い直してるだけなんだから、キ<笑>ッじゃないんだよ、そんなの最初から守る気なしじゃん、そんなの。<笑><笑>なはい破ったら、何かとかありますか。破ったら。これはもう坊主でしょ 厳しいやん。<笑> え,、まあえ、そのレベルいく、うん、酒飲んだだけで。それしかないよや。<笑>それしかないじゃないだろ、厳しすぎす。え、でも普通に、じゃあ、居酒屋とかに行くのは別に。え、だから。ま だ, んだ飲んでなきゃ大丈夫。普通飲んでなきゃ大丈夫。いや。あ、それダメだめ<笑><ダ><笑>だ。それだめだ。それだめだ。悪魔の顔してる。もともとあれですよ。全部おごっちゃうから。 その三月は飲み禁止っていうことで健康面ももちろんだけどお金をね貯めたりとかもったいないなっていうので言ってたわお前はそうそうそ う, あそうじゃあ1か月酒禁止、はい、頑張りますはい、でもし破ったら、はい、もし破ったらどうするあのサラリーマンがいくぱあるのあの<笑>頭にネクタイをつける<笑>つけてるじゃん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 2本目以降だからそれはその時にまたもう一回飲<笑>んだその時に飲んだ段階で4月1日から確実にそれが発動されるなるほどなるほどで二杯目だ っ, ったらもうこれはもうネクタイどころじゃないから<笑>うんなるほ ど, るほどもうそれは別のバ罰を与えなきゃっていうなるほど怖いやそれはあってねそんなだって二杯目でだってさ飲まなきゃいい話や飲まなきゃいけないんだけど別に二杯目以降も決めといてもいいよ別 二杯目以降はもう坊主ですよそおそれはもう自分で言いました、ね、それは二杯目以降無理ないやブリー飲んだら本当坊主に巻いてる状態だけどあははははわかりましたはい、皆さん応援よろしくお願いしますお願いします僕の楽しみは